今日はこちらのカープレイではなくてカーブイッチというアプリを使ってこのようにスマホにライトニングのケーブルをつないででこちらが今ナビにつながる USB なんですけれどもこれをつなぐだけ普通のカープレイと同じ使い方になるわけなんですけれども それによって、このように見ていただくと面白いんですが、こういった YouTube であるとか、それから、これ、実はですね、ミラーリングではなくて、携帯の画面がタッチパネルとして使えるものになってます。で、ここを押してもらうと、このような形で、 操作ができてしまうあいった非常に優れた使い勝手を持つものになるんですけれどもこのカーブリッジというのを今回またご紹介をしようと思います。前回はですねこの機能についての紹介をさせていただいたんですけれども問い合わせの中でど う, い う, どうやってあのどうやって使えるようにするんだという。 インストールの仕方その辺を今日はご紹介をしていこうと思います。このポータルで開いてみてみようと思うんですが、この3つのアプリがまず必要になります。で、最初は、このチェックラリンというこちらの脱獄のアプリ。これをこの携帯に ダウンロードします。チェックラーリンっていう、こちらをまず立ち上げます。そうしますと、この画面出てくるんですけれども、まあ、チェックラーリンの 12.4 ベータ、これです。これをまあダウンロードすると、まあ、いうことになります。でそれによって、先ほどのこの画面が出てくるようになりますので、この画面が出てくるようになったら、準備完了になります。 じゃあ、それどういうふうになるのっていうことなんですけれども、この先ほどのこの携帯、これ iPhone6 なんですけれども、この携帯自体をパソコンにつなげます。でそうしましたら、次にこのスタートっていうボタンを押します。で、次に NEXT です。で、これで今準備が始まりますんで、リカバリーモードに入ります。 で、リカバリーに入ったら、次何をするかと言いますと、えー、スタートをします。で、次にこのボタン、4秒間押します。で、終わったら今度これを、ホームボタンを10秒間押し続けます。で、それを待 ち, 待ちます。はい。で、このような形で、バーが動くようになったら、完了と、まあ、いうことになります。で、これによって、 携帯の脱獄が始まります。こういう感じになります。で、これでオッケーで、で、まあこのようにこのチェックラリンのこのアプリが開けるようになりますので。 このシダというシディアというこのアプリをまあインストールすると。そうすると、ここのアプリが表示されるようになります。まずここまでをやる必要というのがあります。パソコンを使うのはまあここまでなんで、またちょっとナビに戻って、このアルファードの検証用で使っているナビなんですけれども、今また繋げました。で、このように、もう繋げた瞬間、もうそのまま。 YouTube も使えますし、サファリも使えるし、ポータルも使えるしということで、まあ普通のカープレットは違うものになっています。で、先ほどの話の続きなんですが、ポータルで見ていきましょう。で、このシリアっていうアプリを、まあ立ち上げます。 まあ、そうしますと、こういった画面がいろいろ出てくるんですけれども、まあ、とりあえず確認の意味を込めて立ち上げを行うと。で、ここでカーブリッジっていうキーワードを打ってもカーブリッジが出ないんで、でここで何をするかというと、ネットに戻っていただいて、そうしますと、このようにオンライン上でカーブリッジという、このカーブリッジ .app っていうページが Google、Google と出てきます。そうしますと、この下のところ、ここのところになるんですけど、Get It On h a b o c っていう、ここの画面をタップしてもらうと。そうしますと、このような形で、ここのサイトに出てきます。で、残念ながらこれフリーではなくて、お金が発生します。で、これもバージョンによってなんですけれども、これ iOS13 から 14.81 まで 対応できるようになりました。以前私が紹介した動画の中ではこれではなくてもう少し前の、えー、10.0 から 12.5 までのものなんですけれども今は 14.8 まで対応しているものが出ておりますこちらがオールドっていうタイプのものです以前紹介したタイプのものですでこっちが少し iOS のバージョンアップ向けに開発されたものになっています で大体5ドル。こちらがまあ、大体10ドルぐらいのものです。で今回まあこちら。私の場合 iPhone6 なので、iPhone6 ですと、こちらになります。ここの iPhone6 になりますと、バージョンが 12.5.6 になりますんで、まあこれが使えるようになるということになります。で、これをまあ購入していただく必要性っていうのが、まあ残念ながらあるということなんです。 購入した画面がこちらの画面になるんですが、こうなりましたら、下に行っていただいて、この Add, リポ i p o っていうところがあるんですが、こちら Add to Sirio, Add to Zebra どちらかを選んでいただく必要があります。まあ、アプリのストアみたいなもんです。で、こちらを私の場合は使っているんで、こちら。そうしますと、どうなるかと言いますと、 今、携帯の方ですね。このような形で開けるようになって、またもう同じように、ここのところです。もうすでに私の場合はもう入れてるんで、モディファイってなってるんですけれども、ここを押していただければ、インストールがされるようになります。はい。まあ、そんな形なので、まあ、一番最初の脱獄のところだけです。あとは基本的には同じで、まあ、アプリの、アプリを購入する、 インストールする画面が、まあ、ゼブラだったり、セリオだったりはするんですけれども、まあ、基本的にダウンロードの仕方というのは同じになります。で、これをまあダウンロードしたらじゃあ次どうなのっていうところなんですけれども、こちらを見ていただければと思うんですが、セッティングになります。で、セッティングのところを開いてもらえるもらいますと、この下のところになるんですが、 ここにカーブリッジというものが出てきます。ちゃんとインストールされていましたら、ここのカーブリッジが表示されます。そうしますと、このようにカーブリッジっていうのが出てきまして、で、今これ見てるのは、ショーポータル APP っていう、このタッチパネルで操作ができる、携帯の画面上をタッチパネルで操作できる画面のオンオフが、ここでできるようになっています。で、これは、 アプリケーション、表示したいアプリケーションをここで設定することができる。今現状は今これだけしか表示してないんですけれども、まあ、このように携帯上のアプリすべて表示することが可能であると、まあ、いうことになります。もう一つはこのアイコンのコラムズって書いてあって、このアイコンの数っていうのも表示が変えられます。見ていただくと面白いんですが、このように まあ、こんな感じで、まあ、開発用のソフトを使いながらやってるんで、まあ、こういったこともまあ可能だということになります。はい、で、またもポータルに戻ります。まあ、こういった画面が出てきて使えるようになります。で、注意しなければならない点について最後お伝えするんですけれども、まず一つ目なんですが、これ、カープレイを使うためには、 この携帯は、まず Siri はオンになってないとカープレイが使えないということがあります。なので、確認しておかなければならない項目としては、こちらの、えー、ジェネラル。ここのとこです。カープレイ。これがちゃんとあることを確認していただく必要っていうのがあります。あともう一つなんですけれども、こちらの カーブリッジの一番のウィークポイントっていう部分なんですが、この携帯のバージョンなんですが、こちらを見ていただくとソフトウェアって書いてありまして、この iPhone6 だと 12.5.6、これがもう最終のバージョンになります。もうこれ以上のバージョンまで上げれないっていうのがあります。まあ、そうしますと、今冒頭でお話しした通りなんですけども、カーブリッジも、カーブリッジのこちら、 このアプリは、このオールド版しか使えないということになります。で、さらに iPhone6 ではなくて iPhone7 とか8とか少し高めのやつで、かつバージョンアップされてるものになってくると、こちらの方のカーブリッジになります。で、これが13、それから 14.81 なので、まあ、いずれも iPhone、iOS15 以上になっちゃうと対応できないんですけれども、このように機種ごとに、機種別によって iPhone6 以降でしたらこっちですし iPhone6 までだったら先ほどのオールドマンを使う必要があるよと、まあ、いうことになりますのでそこは気をつけていただければと思います。また iPhone6 以降のものを買うようになってしまうとおそらくバージョンとしては最新バージョンになっていると思うので ダウングレードしないといけないというのがあります。最後にそこを簡単に触れていこうと思うんですけれども、iPSW って打っていただけばすぐわかると思います。で、ここに iPSW ダウンロードっていうサイトが出てくるので、もうみんなここのサイトを使ってるんですけれど、ここのサイトのサイトに iOS が 保存されてますんで、ダウングレードをしたい iOS をここで見つけ出すことというのが可能になるということになります。例えば、今、私 iPhone の G3 Pro 使ってるんですけれど、これ今、iOS16 になってから Amazon プライムが見れなくなってしまったっていう問題点抱えてるわけなんですけれども、そういったときに、 iPhone 15に戻したいと。iOS 15に戻したいという場合。で、やっと iPhone 7 Plus で見つけたんですけど、iOS の 15.7.1。まあ、このように、ま、ダウングレードしたい場合は、こういった形で探していくしかないということになります。で、まあ、こ, ここの、ここから、ま、探していただいて、先ほど、 ご紹介をした、こちらのカーブリッジの、ここの iOS のバージョンに合わせて、携帯自体の iOS も変更してあげなきゃいけないと。まあいうところが少し面倒なところだったりすると。まあいうことになります。いずれにしましても、カーブリッジの古いタイプのものでしたら iPhone6 でも対応できますけれども、まあ、こちらのカーブリッジも 14.8.1 なんで、 もう今の iPhone 13とかではもう全然対応できないとまあいうことがあります。価格的には非常に安くカープレー上で動画を表示したりすることも可能ではあるんですけれども、まあ脱獄をしなければならないとまあ言ったこともありますし、またこちらの携帯自体の電源が切れてしまうと、また脱獄やり直さないとこのカーブリッジが使えなかったりとか、まあそういった 使いにくさっていうのも、まあ、ったりはするとは思います。まあ、今、AI ボックスが非常に売れてるっていうのがあるんですけれども、今、AI ボックスですと、3万円以上するものになってきてはいるんで、まあ、それめちゃめちゃ高くて買えないよという方にとっては、こちらのカーブリッジやり方になるということで、まあ、私の方も、まあ、AI ボックスいろいろと紹介させていただいてますんで、まあ、カーブリッジという、こういった 非常にあのお金のかからないやり方もあるんだよということを、まあ、ご紹介をさせていただきましたので、まあ、ぜひこちらの方も参考にしていただければと思います。今回はこちらのカーブリッジということでカープレイで YouTube を見る方法ということで今回は具体的にインストール方法についてのご紹介をさせていただきました。えっと、当チャンネルではえこういった